の作り方ます。チラシの作り方一番大事なのはすでに反応が出てるやつを丸パクリすることなんですね。それがなくて、画流で作ったりとかイメージ作ったりとかネットでダウンドするやつ全部ダメです。なぜならですね、そもそも反応は取れてて、今でも反応が取れてて、反応が取れたって実績があるかどうかっていうね、これテスト済みのチラシっていうんですけど、これに価値があるんですね。だから、富士塾とか入ってもらうと、今、あの実際にコンサルタントとか私とかがテストしてて、今反応が取れてるものを渡すから取れるんですね。これ時代にによよっってても違うし流暢 違うからやっぱり今、何なの今、テストして何なのっていうのが起業する前にと分からないんですよ、テストできないからけど、私たちって年間で1億円以上 の, あの広告費とですね、あのトータルで1000人以上のですね、塾成にテストしてもらって、これってうちの人作ってる一番最初にお渡ししてるんで、まあ、富士塾30万ですけど、むちゃくちゃ安いと思いますよはっきり言ってそれでね、多分あの1000万以上の価値あると思ってるんで、塾はすごくいいと思います。はい治療テクニック、まずは勉強したい方はコメント欄からね、治療テクニック100円で先行、ね、手に入れてください。以上です